はい。おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、とにかく甘いものが食べたいと。なんかね、もう朝起きた時にめっちゃ甘いもの食べたかったんですよ。まあ今日ね、撮影することは決まってたんで、もうその感じだったから、そこは甘いもの買いに行こうと思って、本日はね、ちょっと大量にミスタードーナツさんを買ってまいりました。はいと、 これね、買い込みすぎた気がする。ちょっとね<笑>。なので、甘いもんだけではなくて、ちょっとね、しょっぱいもんなんかも用意しましたんで、本日はね、この甘いものとしょっぱいもののコラボレーションで、最強のね、無限ループでご飯食べていこうと思います。 いやね、朝買い出しに行って、まだ今日何にも食べてないんで、めちゃめちゃ空腹でございます。まあ、ね、この空腹だったら、このしょっぱいもの、甘いものでね、この無限に絶対に食い切れると思いますんで、早速ね、このミスタードーナツを並べて準備していこうと思います。 ということで、本日のね、商品すべて出揃いました。めちゃくちゃうまそうな見た目でございます。もうね、部屋の中の匂いが甘いとしょっぱいで混在してて、やばいお腹が、もうね、ギュルギュル言ってるんで、ちょっともうこれ早速食べ進めていきたいと思います。いただきます。そしたらちょっと、ごめんなさい。これね、メインミストっぽいんだけど、今日ね、何にも食べてないから、 このしょっぱいも行いっていいですか今回用意したのはこちらのカツ丼でございますでこれカツとうんまうん<笑>やべえフふふふ やっぱりさ、普段は撮影外であんまり食べないようにしてるんで、こういうね、ロースカツ丼とか、なかなか食べる機会ないんですけど、やっぱりね、このカツ丼ってもう、糖質と質の、もうダブルパンチの最強にデブ飯だと思ってて、これはね、やっぱね、空腹の時にはめちゃめちゃいいわ。うますぎる。そしたらちょっと食べていこうか。で、今回ごめんなさい。よくね、メニュー名分かってない。適当に買ってきたんですけど、まあ、これはさすがに分かるな。これ、ポンデリングでございますね。 甘いのがしみるなこれうん<笑>うわめちゃくちゃうまいわらけてくるうんうわやっぱミスドってうめえなやっぱドーナツ屋さんでダントツで好きな気がするめちゃめちゃうまいちょっとこれフレンチクルーラーあん軽いうまい うん、これだったら今日無限ですね絶対いけるわ無限にいけるちょっとこれカスタードクリームを中割っちゃおうかこれああこのカスタードクリームいっぱい入ってる感じうーわうんうん、ま甘くてうまうん で、ここにしょっぱいもん流し込むと<笑>、うん、今ねこのカツ丼に一気に甘みが足されてすき焼き丼みたいになった<笑>めっちゃうまいちょっとねこれから揚げも頼んでるんですよこれから揚げいい感じっすね魅力的だ<笑>この音よ うん、衣サクサクでうまうんうんそしたらこれでいこうかなんだっけこれハニーなんちゃらみたいなファッションみたいなやつですねこれうんうまうん やっぱ普通のオールドファッションとかは結構ね美味しいし好きなんだけど水分持ってかれるじゃないですかこうね蜜っていうかハニーがかかってるからその分ねちょっとしっとりしててこれはねやっぱ単体で食べるとものすごくね普通のオールドファッションにも食べやすいと思ううんああこれ無限に食えるかもうん これは、なんだっけ、これですね。甘うま。甘、ま。<笑><笑>うん。ちょっとこれ水分補給しないとやばいっすね。 そしてちょっとね、画面にずっと見切れてたと思うんですけどこれね生クリーム自宅で作りましたでさらに甘さを増していきましょう<笑>いいよああああ<笑>うんあすっごうんこれハニーディップ これにもちょっともうねほぼ生クリームっすわこれ贅沢すぎる食い方してるなこれこれ怒られそうだなうんうん やっぱり元の本体が甘いから生クリーム結構砂糖入れたつもりなんですけどむしろ甘さ控えめに感じるこれまだ半分ぐらいしかいってないけど大丈夫かなまだ折り返しなんだよなちょっと不安になってきたぞついでねこれちょっとチョコ系いきましょうこれ名前がね全く分かんないや ほろ苦くててチョョココっかのシうんこれはクリーム絶対合うでしょうんこれ生クリームと合わせると一気にお口の中でなんだろうガトーショコラっちゅうか生チョコみたいなこれめっちゃ生クリーム合うなうん 甘さきつ<笑>うんいやこういうのは、ね、勢いが大事だ勢いが一回立ち止まったらもうやばい<笑>うんうんでも前動画でミスドも30個ぐらいやった気がしてそれも普通に完食したはずなんだけどきつさが年々増してる気がするこれ年取ったってことなのかな <笑><笑>なんか当分肩になってくると寒気ししててききたたりり鼻水出てきたりしません今マジでそれ鼻がヤバくなってきた<笑>もうここまでですよっていうサインなのかなこれはやっぱ食べたいと思って買いに行っちゃうと想像以上にというか自分のポテンシャル以上に買っちゃうんだよね ちょっとここでしょっぱいドーナツいこうかなこれね昔からありますよねちょっとこぼれるから見せにくいんだけどあのエビグラタンパイってやつこれ前回ミスドで大食いみたいな企画やった時もこのエビグラタンパイで相当助けられた気がするうんまっ洋風のしょっぱいのうん、まっ うん。待って、めっちゃうまい。うん。やっぱりね、普通の人がこういうのやると、味変一個でね、お腹いっぱいになっちゃって、他のことできないじゃないですか。でも僕ら大食いは、この後もね、第二陣、三陣と、味変楽しめるお腹はあるんで、ちょっとね、先にこれ、カツ丼を食べちゃいます。うん。 うん、うん、ということで今ねこのカツ丼食べ終わりました次のね味変アイテムを持ってきますんで少々お待ちいただければと思いますはい腹いっぺーということでただいまね第2陣の味変アイテム用意いたしました天下一品さんのカップラーメンでございますやっぱりねラーメンが食べたくなったどうしても うん、うん、<笑>これはうますぎるだろうだいぶ回復したかも今の一口でうまいなやっぱりカツ丼とかって結構お砂糖とかも使われてるからなんかねだんだんだんだんそれすらも甘くなってきたんだけどラーメンは最高でございますね<笑>そしたら続いてこちらですねよっ 春限定商品らしいんですけどこれポン・デ・リングにきな粉あえたようなやつですねうんうまっこれちょっと生地が違う噛んだところでちょっと申し訳ないんですけどこれ見えるかなちょっとね見えにくいんだけど中の生地がピンクになっててこれ生地が桜餅かもうんめちゃうまっ あちょっといいなこのアクセントいい甘いものの中にもアクセントがあったぞ<笑>これちょっとドーナツを食べてこれスープを飲むとあ<笑>うんあうん合わないわ一緒はあっ ちょっと寒気する<笑>泡なしたらついてこれいってみましょうかこれもね春限定の商品っぽいですうんこれ上にのってるチョコはなんだろうラズベリーとかかななんかほんのり酸味があって重すぎないね味はねめちゃめちゃ美味しいうんうんうん 本当に皆さんんごめんもうちょっと甘いもんギブアップかもしれない絶対に食い切れると思いますんでだんだんね喉を通んなくなってきました<笑>、うん、もうね血糖値がめちゃめちゃ爆上がりしてて話すこととか何も今思い浮かばないのよ終わったら即攻お昼寝したい<笑> 今ね、こんな感じでカップ麺も完食いたしました。甘いものドーナツ、1、2、3、4、5、6個残ってしまったんですけど、本日はこのあたりでごちそうさまでしたと。はい、ということで、本日はね、まあ、ドーナツ、ミスタードーナツさんですね。もう好きなだけ買ってきて、しょっぱいものと合わせてね、食べてきたんですけれども、やっぱりね、甘いのはきついね。<笑> 今ね、こうやって撮影回してるんですけど、もう全然ね、頭が回らないんですよ。今日はね、この辺りで幸せに終了したいと思います。まあ家族分にはもちろん余分に買ってきてはいるんですけれども、この残ったドーナツも一緒にね、家でちょっと楽しんでいこうと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画がと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。じゃあね